¡Gracias! 今現在私はですね韓国の釜山の方に来ております今いるところなんですけども釜山のねササン駅というところをね来てるんですけどもここのササン駅はね姫国際空港からまあ、最寄りのねエアポート駅っていうところからまあ、電車に乗りましてそこから終点のねササン駅というところになるんですけども今回ねご紹介する動画の内容なんですけどもコスパがいいホテルをねレビューしようと思っております今回ね アゴダの方でまあ予約をしたんですけどもアゴダの方でもですね総合評価が 9.3 というねかなりね評価の高いホテルになってましてそして金額の方なんですけども2名で朝食付きで5000円ですよ。 かなりコスパの良くて高評価なホテルのご紹介となりますここのホテルの場所になるんですけどもここのササン駅からね北上しましてだいたい10分ぐらいかな電車でのところにあるグポ駅という亀の三浦の裏でこれでグポって言うんですけどグポ駅の最寄りのところにあるホテルですねササン駅からねここから乗り換えてソミョンまあ皆さんね韓国プサン来てる方はソミョンって言ったら定番なね人気スポット若者のね繁華街とう いう場所になるんですけども、そのソミョン駅の近辺のホテルではなくて、ここの釜山駅から北上してまあ、10分ぐらいのところにあるまあ、グポ駅というところですね。そこのホテルのレビューとなります。釜山の空港、釜山国際空港にね夜遅い時間帯にねまあ、到着して近くのねホテルに泊まれればいいかなっていう安くてねコスパのいいそして綺麗なホテルで朝食も入ってるというところをね探している方はねおすすめなホテルかと思ってるんですけども。 私もねそこのホテルは今回初めて泊まるのでホテルレビューという形でね私も初体験そして皆さんもね初めて見るという形で、まあ、一緒に見ていこうかなとはい思っております今現在ですね8時10分か20分ぐらいなんですけどもまだね私夕飯食べてないので美味しいね夕飯の場所をね撮影して皆さんにご紹介しながら、まあ、夕飯食べようかなと思ってるんですけども今回ご紹介する夕飯の場所はですね今私佐駅のねまあ ほら駅から出てきたところに今いるんですけども今回ご紹介するとこはねここの出てきたところからのねもう後ろにあるんですねこちらになります赤いねハングル文字に書いてある看板ですねこれがブリアンクッパ というね。クッパ屋さんになります。まあ、クッパと言ったらね。観光雑誌で言うとまスリオンの近くにあるクッパ通りのところがね。大変有名かと思うんですけども、ここはね、いろんなブロガーさんの中でもクッパの通り、よりもここはうまいと釜山でクッパを食うならここで食えという。こういう風にね。ブログで書いてる人がね。ちょろちょろいたところなんですね。定番というよりかは穴場的なここぞというね。美味しいクッパを食べたいというところには。 じゃないかというところでまあブログに書いてあったのでそれでここのねミリアンクッパさんご紹介していこうかなと思いまして私もね食べてみたいなと思ってますので食べに行こうかなと思っておりますそれではねお店の方に行ってクッパ食べようと思います、はい、こちらがですねミリアンクッパさんのお店の外観になります こちらにですシンス1976年と1976年創業のクッパ屋さんになるんですね、ここに名家と書いてありまして、名店って呼ぶんですかね、ここ、はい、ちょっとわかんないですけども、も名家と書いております、それでは店内に入っていこうと思います。<音楽> はい今回釜山のご当地グルメであるデジクッパをいただきましたデジというのは豚肉クッパというのはスープご飯というので豚肉入りのスープご飯っていうことなんですねスープが白いのは豚骨スープでして味においては最初から塩分が入ってないので豚骨だしスープな味付けですとてててもさっぱりしていて 奥深い味味で、ででここれはこれは美味しかったんですけど、塩分の調整においては網と言われる小エビの塩辛が小皿で出てくるのでそれで調整しますそれと韓国料理の定番である小皿がたくさん出てくるというのがあるんですけども白菜キムチや大根キムチの格的があったりニンニクやコチュジャン ニラも出てくるので自分自身のオリジナルな味付けができるので食事をしていて楽しくおいしくいただけましたこのお店のクッパの特徴は何といっても豚肉の量の多さとてもジューシーで美味しい豚肉だったのでペロリといけてしまう美味しさでした駅前で空港からも近いという好立地なので安くて美味しいクッパ屋さんっていうのもあるので 奥さんに着いてからの最初の食事の場所としてはいいんじゃないでしょうか私としては大変おすすめです ホテルのところままで着きました先ほど夕飯食べてた笹駅のところからですねメトロ、まあ、地下鉄に乗りましてクミョンというね亀の明るいと書いてクミョンですね、はい、クミョン駅を降りますン駅からクミョン駅まではですねだいたい5分から10分ぐらいですねそれでクミョン駅の方に着きますでそのクミョン駅を降りましてこちらのね グポー駅というところまでだいたい徒歩で5分から10分ぐらいですね歩きますグポー駅はねすぐそこにあるんですねそして今グポー駅のところから23分歩いて私が今回宿泊するホテルですねのところになります今回宿泊するホテルはですねこちらになりますはい今回宿泊するホテルの名前はですねアーモンドホテルというところになります外観がね、まあ、がね入り口ここホテルの駐車場、はい にななっててましてなんかね日本で言うとなんかラブホみたいな感じの、まあ、外観のホテルですねだけどねかなり新しいね作りの建物になってますなんかねグーグルマップ見たらね建物のね形自体は変わらないんですけどはいなんかラブホテルみたいな、はい、ところになりますそれではねチェックインの方してきまして次はお部屋の方をご紹介しようと思います はい私のね今日泊まるお部屋の前のところまで来ました今回のね泊まる部屋はこちらになります605号室になりますここはねこんな感じではい入り口のね鍵がこのカードタイプになってますねそれでは入っていきましょう引くタイプなんだな はい、部屋に入りましたらまず下の方にちょっと暗くて分かんないんですけどもサンダルになりますねこのサンダルがね2足ここに、はい、置いてあります GoPro 撮影なのですいません暗くて次はねお部屋の方入ってみましょうこちらになりますいやー広いですよこれいやーしかも綺麗めちゃくちゃ綺麗、えー、広くて綺麗最高 こうじゃないですかいやー素敵だねはいずっと奥に入ってくるとこんな感じになりますいやー広いですねこれ入り口入りましたらここにね洗面所ですねで洗面所があって奥側がねバスルームになってましてテレビがあってはいここに椅子とテーブルですねはいそして大きなベッドになりますダブルベッド になるのかなこのサイズは横幅ね自分の身長ぐらいありますね170はあるかと思いますこのベッドの幅ねはいそしてこちらに上にエアコンですねがありましてここにですね室内のルームのリモコンですねはいこんな感じでタッチパネルになってますはいこんな感じでねはい 韓国らしいですね。そしてこちらに行きますとヘア着がはい置いてありまして、でここに Wi-Fi ですね。そしてこれがあリモコンですね。があってこちらにはいブラシ、そしてこれは何だろうな。ちょっと開けてみますね。先ほどの場所がね暗かったので明るいところにはい来まして紹介しようと思います。改めましてということでブラシがこれと。 あともう1つののこんな感じのブラシですねそしてこちらがヘアスプレーですねこんなのがありますそしてここにあった大きな袋のやつに入ってたものがこちらになるんですけどもまずこちらがね歯ブラシですね、はい、2人分ありますそしてパワータオルがありましてひげりが1つとでこちらがねシェービングジェルになりますこちらがね、はい、浴槽に入れるバブルバスですね でこれレディースセットって書いてあるのでちょっとわかんないんですけどもで上に石鹸があってマッサージジェルというものもありますそしてローションあとフォームクレンザーって書いてありますねでこれはスキンクリームでこれもなんだろう女性用の洗剤って書いてありますねはい女性用ですねで近藤君は2つあります なんか外観ラブホーみたいだなと思ったらまあそれにねちなんだものが置いてありましたねカップルで来た場合は使ったらいいじゃないですかはいまあ中身の方はねこのような形になってましたそしてこちらにケトルがあって紙コップですね はい6個ぐらい置いてありましてでこちらがよくホテルにあるティーパックですねこちらがですね緑茶ですねそれとこれがコーヒーの粉タイプのやつですねはいでそして右側の方に行きますとこっちにドライヤーがあってティッシュペーパーですねがありますで下の方にこんな感じでフェイスタオルが1233個あって でで下にバスタオルが1つかなっていう感じで置いてありますで下のね左手の方行きますとヒーターが1つありましてでこちらの方に冷蔵庫ですね、はい、開けてみましょうかどうやって開けるんだろうかはい開けますまあこんな感じにはいありますねちょっとね中身すでに入って あるんですけどもこれちょっと無料なのか有料なのかわかんないんですけどもウェルカムドリンクになるんですかねちょっとねフロントの人に後で聞いてね下の方にテロップ入れてねおこうかと思いますはいまあ大きさの方はですねまあちっちゃいですねドリンク123456まあ カンカンね、6個ぐらい置いたらもう満タンになっちゃうような、そのぐらいの、はい、大きさですね、はい、このような形です。はい、お次はです、ね、浴室をご紹介しようと思います、入ります、おお、浴槽めちゃくちゃ広いです、かなりでかいですね、ちょっと GoPro でね、撮影してるんですけども、大きさわかるかな、一般的なね、浴槽の 1.5 倍ぐらいの大きさかな。 はい、ぐらいの大きさです右手側に、はい、おトイレがあってこちらに洗面所ですね、えー、おトイレはですね、はい、ちゃんとねオシュレットタイプになってますね、はい、でこちらに行くと、はい、シャワーがあるような、はい、感じになってますねでこちらの方にですね、はい、右手側にこれがシャンプーコンディショナーで、まあ、クレンザー、まあ、ボディーソープですね はい3点セット、はいここはちゃんとありますはい安心の3点セットですねはいで上に鏡が、はい、あって上のねシャワーヘッドなんですけどシャワーヘッドはこんな感じではいなってまして上の方にもねシャワーヘッドがあるような形で2つですね、はいこんな形になっておりますで、ここにタオル引っ掛けるところですね。はい 奥の方にもシャワーがはいありますね。はい、これでね。浴室のご紹介は以上となります。 はいこれですねお部屋の紹介は以上となりまして次はね翌日の朝のね朝食をご紹介しようと思いますそれともう一点皆さんにご紹介しようと思うんですけどもここのホテルをチェックインした時の、まあ、受付の方がですね日本が大好きな方でして日本語がねすごい上手だったんですねなので日本語の会話もはいできると思いますかなり上手だったですねチェックインする時に英語が苦手だなとか私韓国語喋 まあ、私もそうなんですけど日本語がかなり上手な方がまあ受付されてましたので、まあ、今回たまたまだったのかどうだかまではちょっとわかんないんですけど、はい、日本語喋れる方もこちらにはおられるということなので日本人にとってはね受付のところで日本語が喋れるっていう安心さそしてお部屋もねめちゃくちゃ広くてとても、はい、清潔できれいだと、はい、お風呂の浴槽もね かなり広いので、まあ、浴室自体も広いので、ここはね、はい、一泊二名で五千円。一人二千五百円で朝食というところはですね、かなりコスパいいですね。ここは、はい、明日の朝食も楽しみです。はい、それではね、今日の撮影は以上となります。はい、おはようございます。今現在、朝のね、七時四十三分になります。 あれって思った方もいらっしゃるかと思うんですけども前回の動画ね見てもらった方はねわかるかと思うんですけどもやっとね 携帯が復活しましまた前回の、ね、動画を見てらっしゃる方は、まあ、わかるかと思うんですけども前回の動画は、ね、成田空港からこちらの釜山の方に来た動画をあ、ね、げたんですけども、まあ、飛行機の中で SIM、ね、カードを、ね、こちらの韓国で使えるネットワーク使える SIM に交換をやってる最中にです、ね、で現地に着いたら画面が、ね、ロックして全然パネルをこう触っても全然動かなかったんですね。今はねもうこんな感じで、はい ちゃんとね動くように、はい、なっってますすいやーよかったです Google マップちゃんと見れるから唯一ねマップが見れないっていうとね渡航スケジュールかなりきつくなってしまうのでいやー助かりました前回の動画でね見た方であの後と iPhone どうなったのって多分思ってらっしゃる方お騒がせしました治りましたこれからねふまあ2日目に今日はなるんですけどもスマートフォン使ってちょっとスケジュール まあ、徐々に遂行していこうかなとはい思いますこれからですね朝食の方行こうと思うのでこちらのね紹介していこうかなと思うんですけども外の景色をお見せしようと思いますそれではですねこちらになりますはいはいこれがですね私が宿泊したホテルの泊まった部屋からのね外の景色ははいこんな感じになっておりますいやーここ工事中だね はい、まだね、8時前なのに、すごい早くから作業してますね、で目の前が KTX 新幹線ですね、新幹線駅になりますね、はい、このような、はい、景色になっております。はい、こちらがですね朝食のまあコーナーというところになりますね、はい、まず左手側から、はい、カップ麺関係ですね。 カップ焼きそばカップラーメンですね、はい、そしてこちらにパパンンですすね食にになりますそしてこちらにジャムですねはいマーガリンとジャムですねいちごジャムだと思いますけどもいちごジャムですねはいそしてまあパックのジュースだったりコーンフレークあとゆで卵ですね、はい、そして電子レンジとトースターがあるような 形で、あとこちらにフリードリンクという形で、はい、こんな感じであります。中身はね、マスカット、あとこれなしですかね、あとは下まお水で、あとここが缶コーヒーですね。でこれがね、紅茶に、はい、なりますね。 はいこんな感じでね私の部屋の方にね朝食持ってきた形です、こんな感じとなります。はいまずはじめにはいカップ麺ですね、はいそれとあとコーヒー、はいでミルク、牛乳ですね、そして食パン焼いたものを2枚とあと、はい、ゆで卵ですね、はいこんな感じになります、そしてねまあ食パンにつけるマーガリンとあとジャムですね、いちごジャムはい持ってきました。 それではいただきますはい朝食のですねおすすめのお店のところまで着きました場所はですねビフ広場まあイプサンといったら有名なねはいビフ広場なんですけどもそこから北上して、まあ、大体5分ぐらいですねのところにありますはいお店はですね こちらになります。しんちゃんトーストって書いてますね。カタカナでカタカナって書いてあるので、まあ、日本人がね。結構来るような。はい、人気なお店なんですかね？はい、その場所になります。 チーズが入ってあと何だろうオムレツかなネギとかねあと人参とか入ってるオムレツですねが入ってますねパン生地超柔らかいうんうま、ん、い、うんうん、はいホテルの方ですねチェックアウトしてきました今回のねご紹介したこちらのアーモンドホテル いかかがだったでしょうか空港の方からもね割かし近いところなのでそしてねコスパもかなり、ね、安いところですのでコスパがいいホテル探している方はですねぜひここのホテル検討なさってみてください今回の動画ね参考になったと思いましたらグッドボタン、高評価それとまだチャンネル登録されてない方はですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますというところで今回の動画は以上となります次回の動画ででお会いしましままょうそれではまた バイバイ。